ここんんんにちは、こんばんは、ばどう も, ーどうもーテケピーです前回のエンダーマンとラップでマクダを交易でもらうためのエメラルドを集めるのにすごい苦労したので自動農場を作りましたニンジンとジャガイモの収穫ができるようになっています村人同士で食料の受け渡しをするのを利用した仕組みになっています小麦も収穫したいのですがこの方法だと村人がパンをクラフトしてしまうのでできません なので今回はニンジンとジャガイモだけの自動農場ですあとどうでもいいことですが新しいスマホを買いましたスペックはさほど変わっていないのでちょっと重いままですが画面の大きさが変わったのですごく見やすくなりました収録した動画のサイズも変わったので前回と見た目が多少違うかもしれません右側がジャガイモで左側がニンジンの畑です広さは 9×9 で 真ん中に水が入っていて、その上にハーフブロックを置いています。この村人さんが野菜を受け取る役です。受け取れないんだけどね。そうですね。村人が投げた野菜はケースを超えられず、下のポスターに回収される仕組みになっています。 トロッコに乗せているのは位置ずれでどこかに行ってしまわないためです家が右側にあるせいか村人がずっと右側でうろうろしています畑の端っこにあるのは国風の発射して成長させる装置ですなくても機能しますが試しに設置してみました。 オブザーバーで感知して、ディスペンサーで突風を発射する仕組みです。簡単な回路ですが、クリエイティブモードのワールドで解説します。広さは、畑を含めると、2×3 の6ブロックだけです。ディスペンサーとオブザーバーを畑に向けて設置します。 オブザーバーからレッドストーンパウダーを引いてリピーターを置いて回路が完成です。あとはディスケンサーにコップを入れます。これで、野菜を植えると、オブザーバーが検知して、 ディステンサーが骨粉を発射する装置ができましたちょっとうさん邪魔だな一回成長するには骨粉が2個か3個ぐらい消費するようですね 村人が働いている様子です結構なペースで収穫していますねたくさん収穫できそうですが、骨粉の消費も激しいです3スタックぐらい入れておくと数分でなくなってしまいますなので、持っている骨粉もほとんど使い切ってしまいました 没風もクラフトするための米は以前に作ったスケルトントラックで集められるのですが結構時間がかかるので普段はこの装置は稼働していませんしばらく様子を見てみましょう。 大きくなったジャガイモはそのまま放置されてしまいます。フェンスの上にカーペットを置いて、手入りできるようにしているので、取りに行くこともできますが、ラグが起きるほどの量ではないので、そのまま放置しています。<音楽>ジャガイモを投げていますね。 人参もジャガイモも収穫しているようです頑張って働いてくれていますね村人を連れてくるのが地味に苦労しましたジャガイモは農民さんですが人参は羊貝さんです収穫の効率に影響はあるんですかね 骨粉の問題さえクリアできれば畑の面積は1ブロックだけでもいいかもしれませんねこれも改善が必要かもしれません今のところさほど困ってはいないのでこれで完成としていますご視聴ありがとうございました。 ありがとうございました。